少し、えー、ちょっと味わっていただければと思いますのでお立ちになっていただいて、えーまあ、市長も今立っていただきましたので皆さん方ちょっとぞめき林に合わせて、えー、私どもの踊り子もこちらの方でランブをやりますのでよろしくお願いをいたします。はいどうぞ<音声> ありがとうございました、はい、はい、今年はあの先ほど申し上げましたように、徳島でも3年ぶりにやりました数多くのほとんどの県外の方、それから徳島市内の方も<笑>喜んでいただいて、よくやっていただいたと、お褒めの言葉とか、ありがとうという声がいっぱいあったんですけども。 一部こんな時期に何やってるんだみたいな形でやっぱり責められる部分もありますこれ甘んじてご批判はやはり主催をした人たちに含めて私たちが受けたまらなければならない覚悟もあってやりましたぜひこちらの成田市のこの伝統芸能祭りコロナを吹き飛ばしてやはり場合によってはウィズコロナという形の中で えー、来年、再来年含めて、またお呼びいただいて、私たち一緒に。えー、ご披露させていただける場があればというふうに楽しみにしてございます。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 どうぞ皆様、今一度大きな拍手をお願いいたします。本当に今日は暑い一日になりました。皆さん、毎日初出てではございますが、本当に一生懸命にこの日を待っていたよと踊ってくださいました。皆さん本当にありがとうございました。また今後のご活躍をお祈りをいたしております。遠いところをお越しくださいました。阿波おたでした。